切りたんです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート19になりますそれではご覧ください前回印をつけ終えたので筋彫りをしていきます ここはスイッチモールドにしようと思いますこっちは丸型ハッチにしていきます。 今回は下穴に 0.9 ミリのドリルも使ってみましたが、今回は 1.1 ミリで皿加工のみを追加してやってみます。ここは以前 0.4 ミリでやっていたのですが。 今回は試しに0 2 5ミリでやってみます底面も筋彫りしていきます それではプラチップでのディティールアップをしていきますまずはこのプラチップに C 面をつけて使おうと思います C 面ができたので貼っていきます 割取りり取を忘れていたので先にやってしまいます。 この2箇所がどんな感じになるかで今後どうやっていくかが決まるので結果が出るのが楽しみですね。 接着できたので成形していきますここはハッチのつもりなのでスライチにしていきます ここはそのままのつまりで先にシーメンをつけたのですが思った以上に厚みが不自然だったので削って高さを低くすることにしました削り終えたのでバリを取っていきます。 1 1ミリで皿加工している分前のパーツよりバリ取りがしやすくなっていました次は先ほど削って消えてしまったシームを作り直していきます。 そしてこちらはマイナスモールドのスジ彫りです。 この面、何か物足りないなと思っていたんですが前回のパートを制作している時にマルモワルドが書いてあったのを見て思い出したので今から追加していきます私は昨日のこともすぐに忘れてしまう程度の記憶力しかないので動画制作をしているとどこで何を使ったかを見直せたりうっかり忘れてることに気づけたりということができるので私自身とても助かっています マスキングシールを剥がしたときにパテが持っていかれたのでまたパテを持っておきます。 処理が終わったのので、マルモールドの続きです。前回からの実験で 0.9mm の下穴と 1.1mm の皿加工を行った方がきれいに隙間ができやすいことが判明したので今後この方法でやっていこうと思います。 見えないですが、円周全体にちゃんと隙間ができました。次はここ。はめるときにパーツがするて、このままだと確実に塗膜が大変なことになりかねないので、隙間を作っていきます。 できたのが、こんな感じです。続いて、足裏のパーツをやっていきます。とりあえず、こんな感じにしていきます。 まずは接着したここをやすりがけしていきますそれでは。 のやすりがけからやっていきます。 いかがだったでしょうか今週の動画はここまでになります。それではまた次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。